今日はですね6月1819日の盆栽の我々の作品展ですねところで赤松を一つ選んだんですけど、うん、もしかしたらちょっとダメかなっていうのがあってですね<笑>弱いというちょっとご指摘があってですね<笑>、はい、もうあと2本ちょっと選択しなきゃいけないっていうことで、はい、とりあえず、まあ、この木と。 それとこちらですね、うん、どうしてもね今年ヤカマツになっちゃうんですけど、えー、まあこれでも話した杉っ葉心拍が杉っ葉えっと五葉が葉っぱが伸びちゃってるんでね、うんえー、なるんですけど、まあ、この木はただこがお気に入りであここはやっぱり一つ見どころがここですよね。 ここの落ち方 と, あとここの落ち方がよくてこれがお気に入りなんで少し先端積んでですね整理してであともう作品展手前なんであの大きな荒掛けですねこうい う, こうた棚を割るとかそういうようなことをやってえちょっととりあえず仕上げてみようかなでもう一本がこれこれ枝3本でやったやつかなこれをね、なかなかか これだけの細い木って、えー、展示会で飾るのは勇気いるんですけど、うん、針金切って、えー、鉢に植えてですねまあ、ちょっとおしゃれな席ができればいいかなということでちょっと鉢をいくつか持ってきたんでまあ、この木はですね、えー、と今言ったちょっと枯れてる枝があるんでそれを取って針金切って植え替えると、うん、ちょっと重さがねバランスがあまり良、えー、くないんで垂れちゃうかもしれないんですけどここまでいいか。 と深くてですすすね、ねねこれだと、ね、やっぱ浅すぎちゃうん で, す、ねはい、で大きさ的には、まあ、これか、うん、これなんか面白いんですけどこれがね深いと安心できれば、えー、ちょっとこの鉢をね使いたいんですねこれは私の実はあんまり言いたいようで言いたくないようでっていう、うん、いいやつなんですよいいやつなんですよこれは、えー、どうぞ わからない、<笑>これはね、私は収集してるんで、はい、まあ見る人が見れば、どういう鉢だってわかるんですけど、ね。これも同じですね。これも同じです、これなんかもう。わ、ね、かんな い, と思います、楽観ないですでかない。はい、このシリーズ実は<笑>いっぱい集めてて。ごめんなさい、なんか蜂の宣伝になっちゃったけど、ダメですね。<笑><どれも><笑><笑>はい、全然合わないですね。はい、じこういうね、ちょっと黒っぽい、これなんか、いいんですけど。 はい、ちょっとダメなんでしまいます。ということで偽作見せて<笑>、自, <慢笑>自慢で自慢で終わっちゃいますけど。見る人が見るとわかる。る あ, いいあ、これはああの人のあれだってね。そうですね。このハッチはダメなんで、この三つの中でどれか選んでですね、はい、やっていきたいと思います。どうしようかな。先これちょっとやりたいんで。はい、これやりましょう。こ, こっちやりましょうかね。針金切っちゃいますね。はい。はい、あ, あと枯れ枝があるんで。 枝も枝少しあのー、多いんで取るかもしれないですね。はいはい、古い葉は、はい、飾る時には抜くんですか。あいやいやえっとね6月実はちょうど中短葉で18、19ってあの芽切りにはちょっと早いんですよね。うん、あの少し芽が伸びた状態でもう展示になっちゃうと思います。なるほど。ええー、古い葉は？ 古い葉残したままです、ね、ったっあのその展示会のすぐ翌週以降にこの目切りしてくるんで そ, うその時に古い葉ないとないと駄目ですしね新しい芽も少し伸びてる状態なんであんまり綺麗じゃないんですけど傷んでるやつを切っちゃって先端だけ今そうですね傷んでるやつをちょっと切って、はい、あと少しこういう長いやつですねこれ少し抜いていきますね 一旦針金全部取ってどんだけ癖がついてるかこの辺はね結構こうちょっとつけたんですけど戻っちゃうかもしれないんで、うん、様子見て場合によってはちょっと枝のあたりだけだけどちょっとかけるかもしれないですけど、はい、この針金はねさすがに展示するのは研究家ですからねはい維持です ね, いいですねはいちょっとこの辺は外さないといけないんで<笑>ちょっと針金外していっちゃいますね1年ぐらいかなこれ。 多分ちょっと動画をねあれ見ないと分かんないですけどあそっ か, 残 っ, てるか、ね、残ってますねこれかけてるんでしえー、っとねここにあったん あ, ありましたよ、ね、ここもねだからちょっとそうじあれですねちょっとむかなきゃいけなかったですね、うん、ちょっと今からだともうダメなんでねどうなるかむいてみて針金、ね、外して植え替えですねで、えー、先ほど言った少し枝の位置が悪かったりしたら、うん、先, 端だけ先端だけかけるとか。 はいとりあえず針金は全部外しましたはいあの意外と癖はこうついてたんで良、うん、かったですね植え替、ー、えの前にここを整理するのと、はい、あとフルパ少し葉っぱが多いんで特に裏枝が多いんでねちょっと剪定とかいらない葉っぱがあるんで、えー、抜いていきたいと思います、はい、ちょっと切れ目を入れてみて もうね時間経っちゃったんで綺麗に向けないかもしれないですけど心拍はこの時期皮柔らかいじゃないですかああいいですねマツ赤松は何かこの間やったけどあんまり綺麗に向けなかったですあっでもむけたかな面白いかどうかですね向いてみてきづらくなっちゃってますねまだ、あ、生きてる時のそうすぐやった方がやりやすかったんですよね崩れちゃったです 忘れちゃった多分動画の中でもやりましょうかって言ってたけど、言ってたと思うんですよあれね。イルダンさんだって何かやるって言って、五分ぐらい見ると違うぐらい<笑>。違う違う。そうそう。そうそうそうそう。他の他の目他目に入るとね、そうそうそう他のそうそうそう気になっちゃいますよ、ね。そう。まあワンポイントでね、面白いかどうかだけですね。うんうん、じゃあこんな感じで、じであこれ裏 全, 裏全然やってない。全然やってない。はい。そしたらあとはちょっと長いやつ。 あれかな、ちょっと枝を減らしますかねちょっと長いのは切っていっちゃいますねこれ辺枝が3つある見えますかねこれとこれとこれとあるんでこういう下のやつは切っちゃいます下じゃないんだけどあとえっ、ー、と不要な枝ですね芽があるところの小枝は芽切りをするためにはこれがなくちゃいけない古い葉っぱですね古い葉っぱですねだけど芽がないところは古いっぱあってもしょうがないんで取 っ, ていいやつは取っちゃう、うん、取っちゃうところですねこうこう い, うこういうのを 全然目がないところなんで、はい、これはもうすごいですねごちゃごちゃしちゃって、こ、うん、れいらないんで、ちょっと長い枝を中心に、あと下から出てるっぽいやつですね。うん、はい、こういうのはでこれもいらないですね。そうする目が多すぎるっていうのはやっぱ二またで作るのにって。こと<笑>です ね, でいいですかね。え、そうですね。それとまあ取っちゃうしっていうことですよね。その部分が葉っぱが多いと、はい。まあここもよく見ると今枝切ったんだけど、それでも小枝が1個2個3個3つあるんで。はい こ れ, これ見えますかね。見えますかね。これいらないですね。こういうね、間のこういうのもかき分けていくと。こういうところがいらないと。または違これがでだいぶ好きだと思うんですね。こういうもこう、よく分かりやすいですね。こういうのね。こういうのもあれだ、うん。こういう不要な葉っぱと、あとこう下向いてるやつ。こういうこういう長い枝とか下向いてるやつですね。 もう何度も同じ話ですけどこれなんか下向いてて芽がないっていうですね、はいはいはい、もう完全にいらない。 ははい、いちょっっととここんなままたやっていきます、はいはい、そっちから逆になっちゃうんですけど頭があって刺し枝があってでこっちが重いんならいいんですけど裏が結構重いんでちょっとこう立ち上がってる枝とか本当はこれ二股できてるんですけど、えー、立ち上がってるこういう枝とか、うん、あとこの辺が重いんでこれ取っちゃおうかなと思ってこれですねこれ取っちゃいますねこれはいドンはいン、はい、そうするとこじんまりとあとは少しここら辺が長いんで 展示会まで時間があるんで、これ少しこう。引っ込んでた感じ形 で, で、ね、折ったんですね。今引っ込めた感じですね。うん、片付け、これ葉っぱ残してですね、はい。さらによく言うと、本当はこれがもう少し上に上がって、これを効かせるためには、この感覚が今まあ、同じか。むしろこっちの方が短いぐらいね。頭が独立しちゃってて、えっ、ー、と裏が本当はね。もうちょっとこう上がってて、これがストーンと押してる方がよく見える。 これだけちょっと針金かけましょうかね。はい。し枝を下ろす。差し枝を下ろすのとを上げてあげてあ、うん、はい。ここにまも作るってことですね。はい。待ってなんだって話ですけどね。<笑>待ってなんだ、ま。待ってなんだって。あ、じゃあこれもですね、針金のかけ方もどっちかってとこれをこっちにこう差し枝ですからこっち中でなんでこっちに書いたいということでこういう回転か。それ。おもらいましたかね。え？いっぱい持って来てください。え？ 三、うん、人分。何？ 何, 人分何これ？なんなんてき？触ら ？YouTube 用にじゃないです。触<笑>ら何？<笑>ち三人分ってどういう？三人分。三人分って何？はい。大丈夫ですか？だ<笑>から突然のお客さんで、はい。<笑>後ろから？え？後ろからですか？そうですね。最急。 ユーザー、ユーザーじゃないなに？視聴者さん？え？リスナーっていうのかな？リスナー。三人分ってなんですか？ちょっとね、ええ。ヒルマさんこれやってくれって。な<笑>ん<笑>か。ヒルマ。<笑>突然のリクエスト<笑>。ええ。<笑><笑><笑>だから突然の<笑>ど。どうどういうかな？え ん, るん で,、ね、ですか？すって<笑><笑>プレゼント<笑><笑>あー。ああ。可愛 い, い。可愛いじゃないですか。これ終わったらえ？皆さんで分けてあれ。 いたずらしてもらってね ど, ど, ど, ど, ど, ううどういう流れですか、ごめんな い, うでういう<笑><笑>あのほら、youtube の去年の飯岡でサーフィンやでて、はい、その時来たあああ、千葉から来た来てお兄さんともお話しした、はいはいはいはい、ほら黒松大好き、昼間さんにいいかなと思ってドキッそれ俺は未生三年ですあ、そう、はい。こんななるんですかそれ、俺15年くらいだと思うんですただ、皆さんで あ, あ、すいません。ありがとうございますね。返<笑>しができないの で, すです、えい全然全然。<笑>いつもね、楽しみに見てるん。こ<笑><笑>ういうこと言うとあれですけど、<笑>他のどのあの盆栽の動画より、えー、やっぱ一番いいでちょっとここテロップで撮らないと。勉強になるし、ありがとうございます。ここす<笑><笑><笑>先生方のアルミ。ちゃんと撮れてます今。<笑>毎日それが楽しみなんですよ。<笑><笑><笑> ということで再開です。再開プレゼント。急にプレゼントいただきました。盆栽球さんファンの方が大量の そ,、ね、その様子は衛セ球の方で衛セ球で。あ、そうですね。はい、<笑>はい、ちょっと興奮しました、ね。 お話ましいやなん、最初何がなんだか、何がなん だ, だ,、ね、だかね。いきさつはみたいなね。い<笑>きさつ な, もなしにどんどん木が運ばれてきたと<笑>いうプレゼント等々受け付けておりますと。はい、そうですね。いうことは言っておきましょう。そうですね。で、今の方はおせんべいも持ってきていただいた。おせんべいも食べ物も<笑>。拒むことはしません。こむことはします。 あんまり大きい木じゃない方が、まあそうですね、好ましいと<笑>。<笑>道具とかもいいかもしれないですね。ああ、そうですね。このハサミ使って欲しくて。そうですね。<笑><笑>ちょっと求めてんそれもなんか、種類リクエストしたりして、ね。リクエスト し, たりして。ステンレスのやっとこが。 いいです<笑><笑>まあちょっとだけ針金かけますけどやっぱこれできるだけ下げたいんでこ う, こう下げたいと、うん、それと少し頭がなんかこっち返っちゃってるんでもうちょっと寄せたりこれにちょっと細工しますねところをじゃあ2個をかけるそうです ね, ねここに一箇所ここに二箇所はい。でもうあと極力はかけないってことですねははい。はい。 とりあえず、針金をかけましたで枝3本ですねちょうどう頭と裏と刺し枝ですねで、裏が少しコンパクトに大きかったのでで、そ し,、ね、して頭も少しこっと固めて刺、うんはい、し枝だけだけ下ろしたい だけどったここの間隔がね開けば開くほどこの刺し枝がドーンと効いてくるっていうのがあるんで針金、うんうん、かけて少しこう下ろしてですね、はい、逆にこれを上げて、はい、これに先にさせたという感じですねあそれであとはもう植え替えですねはいこれでね最後ね3点飾りにするか2点にするかをちょっとやりたいんですよ ここはね、少しちょっと自分でも楽しみなです。この間、出た添えとかだと、ちょっと大きい、ね。ですあ、全然全然、もうだからちっちゃい。もっとちっちゃいやつですね。ちっちゃい、あの、本当に商品の。そうですね。十センチ、1 5センチとか。そうですね。すねええー、一個弱っていい契約があるんだけど、それでも大きいかもしれないですね。うん、だから、三点にするか、二点にするかっていうのがすごく重要で。普通三点加算にしたがるんですけど、それはね、草だけでこれやったら。 ものすごい贅沢なそうなんですよ草ぐらいでいいもういいかもしれない、ね、だけでやったらそこねものすごい勇気いるんですよもう多分山条のところってもう立派な木がいっぱいある中で、うん、これがポーンと置かれてどうしてもこう贅沢に3点にしたくなるんだけどそれを2点でやれたら結構攻めの攻めです攻め、うん、あの 2, 2点目だからできる攻めなんですけ ど, どちょっとそれをここで場所あったらやってみましょう、ね、置いてみて。 では。これですね。はい。八は。もう、それに決めたんです。もうそうですね。本当はね、これ入れたかったんだけど、ちょっと浅いんで、で、これでもいいんですけどね。ちょっとこれぐらいの。これ、どっちが前なんですか。まあ、多分、これ、八の流れから言うと、こういう感じになって見えると思うんで、こんな感じで。人の好みとセンスなんで。どこでもいいけど、でも、これは見せたいですもんね、この変化は。八、ね、の流れが。うん、ど真ん中、ど真ん中よりは、ここは、こう、真ん中類は、少し端になった方が。うん ちょっっとと遠慮しないとね、やっぱり今 日, は今日はだ で, でこれを自分の袋に入れると増えていっちゃうってやつ。 このへこんでるのがね、意外と入れづらい、うん、へこんでるのがうじゃない意外と入れづらいこれはね、そんなに起こさなくてもスコ、うん、しやっぱに流れてもいいと思うんですよねただ、これがね、横になっちゃうと良くないんで、うん、ちょっと起こしますね少しも違ってね な止め方なんですけど距離が2本2本2本で三箇所やっちゃったんで、うん、近すぎちゃうんで僕はちょっと違う針金で同士で遠いところを止めるようにしてます<笑>倒れそうだなもうちょっとあ、倒れるな<笑>倒れるかもうちょっと起こすか<笑>あのやっぱり浅いとねちょっとあの倒れちゃうんで あ そ, うかそういうの多いですよね。まあうん結果 ね、そうすぐね出れば、うんうん、実験とか行ってもなかなか結果がすぐ見えないから、うん、その影響があったのかどうなのかとかね、うん、ちょっと分かりづらい、うんね、気持ちいいっつってますよね 言ってない<笑>何種類か用意しましたんで、はいはい、こういうあれですね日ごけはこういう足元につけてあげるといいですねなかなかないんでねこういうのね探してもへ足が短いやつで毛足の短いのがいいんですよね3畳でどうなるかねこのチャレンジだよね3畳でこの細さは3点にするかどうかのどういうちょっと探してみましょうか、はい、ちっちゃいの3点か2点でかいかー これででかいか。ね, かいね。ちょっとこれ葉っぱきてちっちゃくなるかな。ああ、この間のあれか長寿梅結構大きかった気が。あの大きかった設計。ちっちゃい。あ、これならいい。うん、そのぐらいの木がかね。これはこれは出せるかもしれない。はい。コ こ, これ大きいですね、うん。はい、こんな感じで。はい はいまあこちらだ大体いいと思いますちょっとちょっと立っちゃったんですけどね本当はもうちょっと寝かした方がいいんだけどまあここは横になっちゃうの嫌なんでまあこれぐらいであと倒れちゃうからいいかなということであと3点飾りにするんだと距離がこれがうんと離れてればうんと離れてればいけるんですよね、うん、席の大きさに広さによってうんと離れてればこれでいいしあとはこういう九、えー、姫ってやつですよね、うん、こ, うこういう。 あまりなければここうううういいうのとかこういう長寿場ですね前動画でやったやつこんなやつが大きさ的にはいいかなって感じですよねなるかもしれないですねであと草がちょこんとあってでこれも本来もうちょっとこんなに高くないと思うんで全体の広さと奥行きを見てちょっと高さを変えて食を選んでやっていこうと思ってますでこれがどうしても三畳になってくるんでこういう形で食いたくなるんですけどこれが思い切って。 これだけ例えばいい、ね、コツンってやったときこれ邪魔かこれやったら渋いんですよね。そうですね。ここまでの勇気があるかどうか。まあ、そ, ろそろ、まあ強さがね、うん。そうそうそう。狭かったらこれでかっこいい。そうなんですよね。こういう形ができるかどうか。ちょっとその直後するときですねまだ考えたいと思います。はい。はい。とりあえずまあ一応三条に出す候補かなということですね。はい。はい。以上です。<笑>はい。以上にな り, ま す, <笑>、はい、ります。はい。ありがとうございました。はい。